はは。い、こんにちはスーパーアクション店の安井です今日ご紹介した宅商品は日清食のトンネドの羅ですね去年も出てます15ボルト今年も15ボルトなんですけど今年はちょっと変わりましてこれですね1513119っていうちょっとパワーも変わっておりますでこちら15ボルトでこの風ですねこの15ボルトの風で連続5時間 はい、で最大の特徴は変わっておりません、つけた瞬間から風が、傾斜格差ですね、つけた瞬間が涼しいということになります、はい、こちら、この機械の方、えー、バッティーグンセットで1万8840円、税込み、それベストの方が3000個フードですね、3990円、で、頑張らせちゃいますので、皆さん、よろしくお願いします。